演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はしちらこちら業務スーパーのガレットブルドーヌというお菓子を食べたいと思いますあれ前も食べたかなでも結構似たような商品いろいろあるからそれとも間違ってるかな硬そうなディスケットですねそれでは うんーってどういう開け方なんだこれ日本のお菓子ではあまり見られない開け方なんですけどあー表面がテカテカしてますねこれは美味しそうだついてるわけじゃないですねただ単に2枚重なってただけですはい中身はこんな感じになってますではいただきますうんここまできてすごく香るのは るの い, い,、ね、こういうのっ、ね、てかなりザクザクサクサクとしたビ ス, がクッキーでビスケットじゃなかったです ね, ねバターの香りもしっかり効いててとっても美味しかったですなんか食べ進めていくとなんかジャムとかフルーツが欲しくなってくるようなそんな感じがしましたねなのでちょっとそういう味のフレーバーも食べてみたいかなというちょっとした要望も込めてこちらをテストさせていただきます 美味しいんですけどねそれではうん血糖値の高い血を吸いすぎると蚊もなるのでしょうかご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただける動画を拡散していただけると嬉しいです演武終焉